全国都道府県対抗女子駅伝第なり菱形15日菱形竹菱スタジアム京都発着9区間イコール4295キロ岡山県からスーパー中学生が誕生した全国都道府県対抗女子駅伝で岡山のドルーリーシュエリ、シエリ、岡山津山鶴山中3年が3区で17人を抜き9分2秒の区間新記録を樹立 中学3年生の驚異的な走りに、ツイッターでは、ドルーリー選手がトレンド入りした。岡山県出身のスーパー中学生。年末から岡山選手が続く。若手漫才師が競う M の1ではウエストランドが優勝。全国高校駅伝男子は倉敷高が優勝。サッカーの高校選手権では岡山学芸館が初優勝した。 そして今回のドルーリーの改装。ゴルフの米女子ツアーは開幕間近。岡山県出身の獣や雛子の活躍はあるのか。岡山旋風からしばらく目が離せそうもない。岡山県中四国地方の交通の要衝に位置する。晴天が多いこともあり、晴れの国を名乗る。県を代表するヒーローは桃太郎で、県マスコットの一人は桃っち。犬、猿、 生地を連れている。きび団子に加え、桃やぶどうが名産。倉敷の小島地区は国産ジーンズ発祥の地としても知られる。18年に亡くなった星野千一さんは倉敷賞で活躍。現在はゴルフの銃やひな子、昨年の紅白でも熱唱した藤井風、人気を笑いコンビ千鳥など、県出身者が各方面で活躍している。コメント。 ウエストランドが同化戦になったみたいな記事だけど、流れでこんな記録は生まれないし、もともと力のある選手だったんだよね。実際全中も優勝してるし、地元では前から有名だったみたいだよ。確かに今回の記録は注目に値する記録ではあるしね。スター性は抜群だから、素直に伸びていってほしいと思う。全中1500で圧勝してるから、 同世代ではこと次元の選手。下りコースとはいえストライドも大きくて中学生離れした走り方で綺麗なフォームでした。高校での参戦はものすごく期待できる選手で楽しみです。ドルーリー・シュエーリさん、この圧倒的な走力と美貌、まさにスーパースターです。早いだけならこれまでも何人もいたが、これほどの美貌を合わせ持った人は初めてです。 M の1でウエストランドが優勝。全国高校駅伝男子は倉敷高が優勝。サッカーの高校選手権では岡山学芸館が初優勝。それで今回のドルーリーの改装。年末から岡山選手が続く。うから岡山県民は確かに相当盛り上がっているだろうな。ただ他県の人はそこまでピンとこないかも。スター誕生だね。 全国の高校からスカウトが来たるだろうけど、どこに行くのか楽しみな反面、都会に行って変な男に引っかかって欲しくないなぁ。もう親戚のおじさんの心境だな。これからオリンピックとか将来が楽しみ。TV から見守っていきます。晴れの国は大好きな場所。ウエストランドから年末年次第活躍。惜しかったのは、 春高バレーの終日高校歌。津山聖稲音符 B、Z の稲葉さんや小田切城さん。最近では M の一優勝のウエストランドのお二人。ここに来てスポーツ界でドルーリー・シュエーリさんですから音符ビジュアルも良いし人気になりますよ。